平和の日は来なかった何度朝を迎え目を覚ましても平和の日まではやっぱりあと3日だったううん私は目を覚ましてなんていない私はずっと夢を見ていた私もあなたも 夢を見ていた私の夢をあなたが見ていた本当はあなたも気づいているでしょう平和の日は来なかったあと3日という時にサイファーの指令があって私は作戦を決行した私はジークに乗ってスネークと戦い敗れて 海に落ちた一命は取り留めたけどサイファーに回収されてしまったあの時そのまま死ぬことができていたらどんなに幸せだっただろうだから私はそしてあなたはファントムにすがるしかなかっただけども そそそれもそろそろおしまいだってあなたはもう知ってしまったはずスカルフェイスを殺してもヒューイを殺してもゼロを殺しても世界の全てを破壊しても私は生き返らない死んでいった他のみんなも二度と戻らないそれに 私たちは戦争をビジネスにしていた人の命を奪って稼いだお金で日々を暮らしていた私たちが殺されたのもある意味では当然の報いよでもそこはヘブンなんかじゃなかったけれど私はみんなと会えてよかったと思う ほんの短い間だけれど仮初めの平和だったけれどあのマザーベースにいた間私は幸せだっただから私も誰かがあの時を思い出して幸せになってくれたら嬉しい憎しみ以外の感情を思い出してくれたら嬉しいもちろん本当は私がそう思っていたらいいと。 あなたが思っているだけなぜなら私はあなたの原始失われた心の一部だから本当の私はもう死んでいるからそれでもだからこそ私はあなたの心の声を伝えるあなたが心の底に閉じ込めた本当の思いを あなたはその思いのままに生きて私はきっとそれを伝えるために存在していたんだと思うだからこのテープが最後あなたがこのテープを聞き終えた時原始としての私は消えるこの青い海の底で 骨さえも土に帰るそれでもあなたが私を忘れない限り私はあなたの中で生き続ける原子ではなくあなたの心の一部としてそしてあなたの中で私はいつまでも平和の使者よ 最後にあの言葉を言わせてセイピー